寸断された国道57号の代替ルートとして国土交通省による国道57号北側復旧ルートの工事が開始熊本地震の翌年には二重の峠トンネルの着工式が2017年6月17日に行われましたその日からトンネルの掘削は昼夜24時間 土日祝日休みなしで全力で進められることとなります。全長およそ三点七キロのトンネルを一日六メートル。少しずつ少しずつ毎日毎日。熊本地震からの長い間私たちは。 このトンネルの開通を待ちわびてきました地震以降減少する観光客国道 JR が寸断されバスで遠回りして学校に通う学生たち渋滞するミルクロード不便を耐える日々が続きます春夏秋冬と 季節を重ね少しずつそして大きく復旧・復興を遂げていく私たちの故郷トンネルの着工から1年8か月およそ3 7キロにも及ぶ掘削工事が終了し貫通式が行われました今年の8月8日には 普通になっていた JR 豊肥本線が全線開通沿線にはたくさんの人たちが訪れ開通を喜びましたそして2020年10月3日国道57号北側復旧ルートと寸断していた国道57号が開通しましたこれまで復旧・復興に協力いただいた方たち 本当にありがとう支えてくれたボランティアの皆さんありがとう不便を耐えてきた市民の皆さん阿蘇の復活をお祝いしましょう2020年10年月3日国国道道57 57号号北側復旧ルート国道57号開通熊本地震から4年半阿蘇市のリバイバル 復活が始まります。